こここここここの間かかかららここてきましした、ねうん、うんこんななな感じですよこれなるほどでででででですす、ね、すここここ切切切、うん、切れれればいいいと何りで切るあもううーん切り口が見えちゃったよやりますか。それで きここでいきますす、ね、<笑>てましょうこうだよねいい、はいおすごいごれれ切れるんだこれ。切れるんだこれ <笑><笑>こういうことか。これで入りますかね。ちょっと入れてみるか。お。いいんじゃないですか。接着剤でか、止めるのは。う, ん、うまくいくかどうかわかんないや。<笑>はい 大沢さんって言っていうの買いの買物顔みたいなやりりしてい や, いやもう上ななおばあちゃん<笑>悪い<か>んたた<笑><笑><笑><笑><笑><笑>っけ<笑>こっにまだけつ。 あれは ら, しかこのぐらいはいありがとうございます。 だってこれもう三点かずでなってんだからさ。あれあれ あ, あ動いちゃった。<笑>ちょっとこの二つの心拍をこうつけますここに。はい。でこち中見てみましょうどうだったのか。骨、うんうん、取っておくか。そうですね。この根がちゃんとしてれば。根、ね、根っこがこう長ければさ、そう下に入れられるんだよね。うん。 あまたこれはほらんこれ埋ままままっっっていいいるよこここここありすすすかかでででももううちょっとらします手まで来ないかなこれもそういう考えですね、うん、もう一個これを そうかんだうですよこれ。る<笑> それは面白いですよね。うんうん、これもいいな。結構あのいいもようついてるよ。そうですね。また。再利用できるように。うん<笑> これだと下だなこれね、うん、ここはわしちゃうかここでここになるほどで空間を開ける方反対にしたからはい。これなんか埋め直したいけどね、はいはい、こんな感じでどうかねこういうふうになるほど2つこれでいきましょう、はい、でちょっと針金かけるで、ねはい、でこれこれからかけていけばね針金かけます た<笑>いいだじじゃないですか、ね、まあかっこいいじゃん。 イメージすか<笑>でも沿わせるささっきあれでした、ね、さっききはこうだ、ね、き流しのこうだよ、ね、そうそうそうだだねこうはきちゃうかね流しすれでない、ね。小林先生に ちょっとあそこパッパしそうと思いますから、ねはい、もう一個つけちゃう、うん、この辺だとケトチで作ればうーんケトチもうちょっと下の方かな根が根っこがあんまり入らないんで、うんうん、このぐらいまで入れたいから値上がりみたいな感じでこ こ, ここ怖いですねこうケトチ入れるケトチ 役割が縛、ね、りつくちゃう。あとこっちのどの辺に持ってるかとか、うん。これはアメリカの自由の女神だ。うん、ふふふの女神。これでいきましょう。はい。 うん、これ首か、うんそうですね、あと形くっつけちゃうね、うん、あそこに固定さ、ね、れちゃう。うん 見えてますけど。見えちゃうか。ここに、ここはどうですか。この枝。ここが目立っちゃう。いや、そんな目立たないです。これでいい。うん。で、こいつこっち。すごい。落ちた感じに。これだと、土です。 これ。はい 水ありますはい、水れます見て<笑>変わっただな新ですよこうだ毛 手, 手袋は。 <笑>いや、これは指先だから。<笑>これちょっと落ちちゃうかわかんないな、うん。ちょっとそこだけ。小金井ほこぼこしとかないとね、うん。これどうする。それも入れときますか、せっかく。小金井だ。小金井だ。これ増えてしょうがないや。そうですね。うちにもいっぱいあります。端っこの方でしたか。 うん、ここつけるここれれ接着剤ででちゃっていいんだ や, いや使ボンドでくっつけちゃうか<笑> はいでも、ね<笑>うん、ちの後ろの跡があまりっ、うん、っこ入ってないいから水気をつちょっとこう開クすぎちゃったね。 もうちょっとなんか一つ入れれば。なるほど。うん、違う。なんか何か箱庭美学入れて。長寿貝とか。うん。入れてもいいと思うんだよね、えー。本来はこっち流れだから空間こっち開くですかね。そうですね。普通はそうですよね。これ今回逆にしたから。なるほど。うん。ど う, うのできるかなと思って。思、えー、これ鉢がこう細長い鉢だからね。うん。 そうですね、なんか短冊っぽい感じのそう石があってもいい気もするんですけどうん小さいの家にあるんで足してみようかなこれがねこういうとこにこういう感じですよね今日はこの流木を持ってきてちょっと作ってもらいました非常に何か独創的な<笑>。 <笑>これ初めて作ったや<笑>つたことないしタヌキでもないし<笑>なんか石の代わりみたいな感じですねだからこの木がどのくらい持つかだよねそうですねちょっと後ろのやつが、うん、鎖入ってきてもうちょっとこうトとか出てくる か, どう か, からないそうですね。で、一個一個の木も結構いい模様入ってるんで、うんうん、まあこれはこの後はちゃいい、うんと鉢に入れていあの盆栽作りたいと思います 今回遊びという遊びですね。はい、それじゃあ、はい、はい。ありがとうございました。はい